次は、手続き関数と中小化です。手続きないサブルーチンというのは、Ruby、まあ、ではメソッドですけども、ひとまとまりの動作の名前をつけてえ、よそから呼び出して実行できる。多くのプログラミング言語では、手続きから値を返すこともできるので、その手続きのことを、値を計算するという意味で、関数と呼ぶこともあります。Ruby ではメソッド。でそして、手続き呼び出し時にパラメータを渡すことで、 その渡した値に応じた動作や処理を行わせる。そしてもう一つはね、哲学というのは抽象化。アブストラクションのための手段という意味でとても重要です。抽象化っていうのはどういう意味かと言いますと、不要な細胞を除いて、問題の検討の必要なことがだけを残すことです。例えばさっき素数の列挙がありましたけれども、N が素数かどうかというのを調べる方法が一定分かれば、あとはそのそれを呼べばいいんで、 えー、中でどういう処理をしてるかは、まあ、考えなくても、もう、できてるからいいわけですね。ただ、もちろん、どのバージョンを使うかで、ね、スピードは違ったりしますけれども。関数という言葉は数学でも使うすね。ただ、数学で言う関数は、まあ、入力空間ない定義域から、入力空間ない GK の写像。集合から集合への写像が関数ですね。 ですから、ある値に対する、えー、値は、えー、必ず1個かない。決まってるわけですね。うん、例えば、FX が X2 であれば、F2 は4だし、計算するために違いということはないです。ですから、関数の値を1回計算して取っておき、2回目は取っておいた値を利用するのでも、えー、いいわけです。これに対して、プログラムにおける関数は、単に手順をその通り実行して計算するというだけなので、 共産のやり方においては、毎回違う値を返したり、えー、どっか、えー、観測できる変化を残したりします。これを副作用、サイドエフェクトと言います。一番簡単な例なんですけども、プットウスっていうのが中で使われていると、えー、そこを実行するとガムに出力が出ますね、こういうふうに。出力が出るということは、2回実行したら2回出力できるので、まあ、結果が違うわけです。つまり、入力する、出力するというのは全部、 副作用として実行されるわけです。もう一つ別のものなんですけども、これまでに使ってきた本数は、極著本数、ローカルバリアムというばれでメソッドが実行されてないだけ存在して、実行が終わるとなくなってしまいます。メソッドのパラメータも、まあ、極著本数の一種と考えていいわけです。これに対して プログラムは実行した間ずっと存在してるけて、メソッドが終わって別のメソッドになった時も残ってる。こういう変数を、広域変数、えー、グローバル変数、グローバルバルと呼びます。メソッドではですね、えー、先頭にダラのついた名前の変数が広域変数です。ですから、広域変数なんですね、あるメソッドがあって別のメソッドがあって、これ、ダラ X っていう変数があったら、ダラ X っていう変数はこの外にあるので、 どっちからでも読んだり書いたりできるんですね。そういう性質を持っておじゃあ例題として、いくつもの値を合計するっていうのを、これを使って書く。どういうことかというとですね、サム 1.5 っていうと、まず最初は何もないので、0に 1.5 を足して 1.5。次 s サム2っていうと、今度は 1.5 と2を足して 3.5。0.8 を足すと 4.3。 次にどんどんどんどん増えてくるくね。リセットっていうと、5破3もできます。もう一回サムいいとていうと、0.7、2.7、えー。実際に動かしてみましょうか。ね。まあ、その通りですよ。 このサムとリセットっていうのは、両方ともある変数、グローバル変数を使っているんですけどもえ、見てみましょう。まず、この関数の外側で、ダラエクス、グローバル変数の期値ロを入っておきます。それから、サムが呼ばれたときにはですね、えー、この当たされた値 V と、これまでの、えー、合計エクスを足して、足した結果をエクスに入れ直す。た増えますよね。で、結果としてはこの合計を返したいので、ダラエクスをリターン。 リセットは、リセットは、X に0、ダラエックに0を入れ直せばやこういうふうに、えー、サミアリセットは、高域変数 X を、ダラエクスを変更するという副作用があるね。で、鉄力が副作用を持っているのは、高域変数の拡大だけじゃなくて、えー、配列も、配列を渡して土地を拡大えると、 え、それは変わったままになっているというのを前にやりましたけど、そういうのも副作用だったりします。では、演習問題なんですけども、今の合計を求める、これですけども、これを実際に動かして確認してください。で、うまく動いたんですね、今度は、じゃあ、加える側に指定した値を含む機能、デクルメントへっていうのを作ってください。まあ、これにもう一個追加するわけです。 これももちろんこの4つを読み書きたいというね。それから、今、リセットっていうと誤波3で0になりましたけども、リセットしたときにそれを取り消せる機能、アンドゥどうでしょうか。アンドゥって、間違ってアンドゥしちゃったからもう一回もアンドゥしたいっていうと元に戻るとかっこいいですね。それはできてもできなくてもいいですよ。もう一つはね、これまでに加えた、まあ引いたのも含めていいですけども、値の一覧を表示している リストですね。で、このリストの、まあ、並びを表示する機能をつけましょう。もちろんリセットすると、その並びもクリアされる。このリセットのアンディもできるとなおいいかもしれませんね。こういうことをやってみてください。でもグローバル変数、グローバル変数をうまく使うことでできると思います。例えば、リセットしてドローンにしちゃったときに、これを、あ、間違ったもう一回戻したいっていうときには、うん もう一個、セイブとかいうな、変数を用意しておいて、ここに取っておいて、ここから戻すというふうに、別の変数に覚えておくしか方法はないので、まあ、グローバル変数を使って工夫するということです。